はい、どうも、こんにちは、のいちです。今日はですね、なんと、午前0時、キスしに来てを見てきました。ってことでですね、もうね、まず、一言言わせてください。橋本環奈ナが、かわいすぎる。もう、なんで、<笑> もうそれだけでねもう涙がね出てきそうなんですけども、もうこの映画も50回は行きますありがとうございましたはいということで今日なんですけども午前0時キスしに来て見てきたんですけどまずサムネイルサムネイルですねあの映画のシーンにちょっとねポーンって映画ね出てくるシーンがあるんですよ もうちょっとそれはね、びっくりしたっていう話ですね。これはね、もう驚きをマジで隠せなかったと。いや、橋本環奈のもうパンツもろ出てるやんっていう。いや、しかもね、しかも、意外とそこのシーンちょっと長いっていう、ちょっと長めなんですよね。すぐ一瞬でさ、あ見えちゃった、パンみたいな感じで思ったら、意外と長い。5秒間ぐらいもうずっと見えてる。もうそれがもう、 なんかももうう頭頭にに残残っっっっちちゃゃたたそこがはいということでまず冒頭そんな話なんですけどもはい、えー、ネタバレなしで話そうと思うんですけども、えー、これどんな感じの映画だったかっていうとですね、えー、ザ恋愛映画でしたザ恋愛映画でねまずです片、えー、寄せ涼太さんに謝罪したい皆さん片寄せ涼太さんに僕は謝罪したいですすいませんでした片寄せ涼太さんリスってすいませんでしたただなキスは許さないぞおいキスは許さないぞこれは皆様 片寄せ太を許しててあげてくださいなんでかっていうとですね映画の前半まず僕はですねもうかたせり太が非常に腹が立っていたとこれはもう今日ムカついてかいんじゃねみたいな思ってたんですよねもうアウアッパー食らわせたいぐらいでしたですが後半後半ですよいやもう途中からもう三上岩にしか見えなくなってきたもう三上岩にしか見えないもう最後に関してはもうもうなんか別のもう可愛らしいもう動物愛らしいもう片寄せり太に惚れました 片たに惚れましたはいでですね、まあ、まずね片寄涼太さん本当に申し訳なかったですえー、とてもとても演技が上手かったですあのねこの映画まず何がいいかっていうと橋本環奈さんと片寄涼太さんの演技がめちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまいです非常にうまかったこれはね本当にね驚いたであの普通に実写の映画でももう相当う違和感のなかった 違和感がなかったんですよ。いつも、大体その実写化とか行って、そうう見に行く映画とかって、違和感があるんですよ。何かね。あと、かぐや様はめちゃくちゃ違和感しかなかった。あれはね、本当にね、なんかね、 違和感しかなかなったんですよただ今回の映画マジで違和感ないしむしろもうすごい僕感動しましたえすげえってなりましたねだから片寄さんはもうすごい演技うまいと思います僕なんかねあの橋本環奈さんも目の前にしただけでねもう多分もう動揺してね何もできなくなっちゃうんですよ、まあ、そこはやっぱ俳優だなっていうもう思いました僕はあとねあの遊園地デートに行くんですよね遊園地デートに行くんですけどもそのねデートシーンがねめちゃくちゃいい もうカメラワークがもう最高もうカメラワーク最高もう俺カメラマンになりたいと思っちゃったもんもうだからカメラのレンズになりたい俺もうレンズの部分を俺の目に取り付けてそこでもう橋本環奈を撮りたいってもうすいません変態でした申し訳ない本当に変態発言申し訳ないただねもうそのぐらいもうカメラワークというかもうほんと画質もめちゃくちゃ綺麗だしもう何なのみたいなえっつってえこれ橋本環奈でしかもですよあの橋本環奈さん可愛すぎちゃってもう僕もう途中からですねもう橋本 さんさしか見てななかかかったんんでですすよあ最初からそうなんですけどしかも途中ですねちょっとね橋本環奈さん の, ちょあのアイドルのさ頃の橋本環奈さんいるじゃないですかあのね顔がちょっと1000年に1枚の、ね、フィルムがこう僕の目の中に収まってきちゃったんですよ何が言いたいかって言いますともう可愛すぎてもうあるシーンはねもう完全にこれもう1000年に 一人の人物もうこれ完全にもう 3,000 年ぐらいに一人の人物ぐらいのもうすごい映像もうこれはレアだともうこれはねもう多分人類一万年1してもねないぐらいのもうフィルムでしたねもう完全にだからもうこの映画はね本当に見に行った方がいいあのね見に行かないやつもう人生の3分の8損してるうん見に行かないやつとかマジで人生の3分の8損してる俺なんかもう一回行きたくなっちゃったのえーのジッチ2しゅはおりますみたいな感じでね僕行きたくなっちゃったのね本当にすごかったもう本当にねもう 橋本環奈さんめちゃくちゃもうね動きとかもしかも演技めっちゃうまいですよ演技めっちゃうまいですよでそれがもう本当に良かったとで片たさんも良かったしあとね他のね役者さんとかもねすごいいい感じのいい感じの面白さとかねあのね恋愛映画なんですけどやっぱ面白い部分とかあったりあとやっぱりね橋本環奈さんが可愛すぎちゃってあの映画館で勝手に一人でニヤニヤしちゃうと そういう現象が起きちゃうんですよ。だからもう本当にこれは、まあ、本当にこれもやめてほしいと。かわいすぎて、一人で勝手にニヤニヤしようからやめてほしいと。もうかわいすぎる。で、ストーリーもね、めちゃくちゃ良かったと。ストーリーもめちゃくちゃ良かった。すごい良かったです。皆さんは見に行った人もいるんですかねだから恥ずかしくて行くの迷ってるとか、そういう人いると思うんですよ。僕だってね、 完全にね、場違いだったから、俺俺、もう映画館行った時完全に場違い。なんでお前いいのみたいな感じの、もう、もう、もう感じだったから、ね、最初はもう見に行くときね、うわ、恥ずかしいわーって思ってたんですけど、見終わった後ね、見終わった後うん。 もうあの恥ずかしさとか関係ねもう橋本環奈も2時間ね見られたんでもうこれでもうね完全にもうこう1うゅうかは頑張れるといやもう1年むしろ1年ぐらいも頑張れちゃうんじゃないかなあの受験生で勉強はねあのやる気が出ない方いらっしゃると思うんですよもうこの映画見てくださいもう勉強のやる気出るからもう橋本環奈ねかわいすぎてねもうねやべやべもう頑張れてきたなんか力湧いてきたってなるからほんとにじゃあ最後に野、えー、じっちのエイガーズポイントいってます星五5星四点。4 7! あと 0.3 は何かというと、えー、冒頭の片寄涼太がうざかった以上他はめちゃくちゃ良かった今年見た映画の中でもまあ、トップ3にも明らかに入るでしょうっていう映画でしたでかぐや様のまあ、20億倍は上ですねぜひ皆さんではなくもう絶対にもう見に行ってくださいもうお前見に行かないとお前どうなるか分かってんだよお前生きてるなら絶対見に行けよお前分かったかお前片寄涼太に惚れんだよお前間違えてでも片寄涼太に惚れんだよお前 じゃあな。